サムライティングのマックス鈴木とおはユウマとは編集者加くですシーズン5、4、4、我々プロティが い, い, い, い、えー、まあ今回ですねあのちょっと集まっていただいたのちょっと理由がありましてですね、はい、マックスさんってまあフードファイターとしていろんな料理を食べてこられると思うんですけれども、はい、今まで食べた麺で一番美味しかったのって何ですか？麺、麺です。えー、っとーラーメン。 絶対言うと思った<笑>でラーメンっていろんな種類があると思うんですけど、うん、カップラーメンってあるじゃないですか、はい、今、マックスさんの隣に並んでらっしゃる、ゆうまさんと吉高さんって、実は料理にかなりあの精通されてらっしゃると。はい、もちろん、はい、ち上げております とということ で, ですね、今回、ゆうまさんと吉田さんにですね、はい、日清さんのカップヌードルシーフード味 と,、うんえー、とペヤングンさんの、えー、焼きそばガーリックパワーのギガマックスのやつですね、これをさらにいろんな食材だったり、いろんな味付けをして、最強のカップヌードルにしていただこうという企画をやりたいなと思います。 ですけどなんですけど、まああのーはいまあ、正直そのそのマックスさんの好みとかにもよってしまうかなっていうところもあるっちゃあるんですが、はい、今回そ、ね、ほども食べていただいて食べ比べていただいてどっちが美味しかったかっていうのを、えー、と実際にしゃべっていただきますということで、はい、マックス鈴木さんにカップヌードル2種を食べていただくんですけれどもただ食べていただいてどっちが美味しかったかってい う, 言うだけって、まあ、正直マックス鈴木さんすごいこう有利すぎるじゃないですか <笑>いいえ分からないけど、侍は俺をいじめたいの<笑> い、まあ、いっていうか人の読みが大好きなチャンネルなのであの今回ですねちょマックスさんにもちょ若干痛い目にあっていただく機会を設けようということでこのうに聞いたんですけどマックスさんっても食レポが大変苦手でらっしゃるとまあうまあ合意、まあ、力はないですよ<笑>勢いだけで滑っちゃうだけで済ませようとすることですから<笑>なるほどでなので今回あのマックスさんに食レポをやっていただきます、はい、でそれを客観的に我々が聞いて あこの食レポだったら通用するなこの食レポはすごい分かりやすいなと思ったらセーフですただうんそれすごい分かりづらくねってなったらアウトですえ、それちゃんと公平な目線で見てくれるもちろんですオッケーはいじゃあ行きますよ、はい、で、比喩気をつけてください比喩表現は本当に分かりづらい時あるんで戸川さんのうどんハイチュウみたいだとか言ってた<笑>急なガチなフィードバックやめてください<笑>ああいうのよくない可能性もありますからねなるほどねわ、はい、かりましたじゃあ全身全霊で食レポしますわ、うん、もちろん、ね、じゃあのよしゃいつものあいつもの決めゼリフ レッツクックこの絵面、ずっと動画で見てたよやっと入れるね、このまレ<笑> <Let's cook. 笑> ッツクックレッツクックククククククということで、吉高さんが作られるラーメンは何ラーメンですかね福岡凱旋山盛シーフードネドル海。シーフードネドル貝<笑><笑>、なるほど、かしこまりました<笑><笑>ちなみに、その下地にある魚介たちは これは、エビとああ、うん、で、ワタリガニとああムール貝タコああでああ、ホタテイクラなるほどだしを取ってまあ、具とかは全部もうこの辺の殻とかも外して、うん、その取った出汁でなんていうの茹でるというかあ出汁で茹でるんですかそうそうそうそうじゃあ早速やっていただきましょうか、うん、はい、はい、じゃあよろしくお願いいたしますお願いしますはいこいつが問題でムール貝でしたっけこんなヒゲの部分あなんかついてるっすねそ う, そうこれれが汚れとかかも、なんか ついてるんでこれを引っ張ったら取れるんですよねこあ本当だそうそうそう本当だで周りとかにも結構その火の残りだったりとか、うんうん、こうやってついてるんで、はいはい、これもたわしとかで全部きれいに磨いてあげるなるほど感じですねおいはいえびとカニを焼いていきます、うんうん、あ焼き色つけるだけなんですね大体、うん、どれぐらい炒めるんですか焼、うん、焼き焼き色色つつくらいけるだけ じゃあ一回優位よう優位しようじこの下の焦げとかが取れてあそうなんですか、ね、この焦げも全部無理になるからだからめちゃくちゃ回転のい味が伝えましたねこれにさっきの、うん、あ、料理があるのはい、はい、で、ホタテあ、貝がパッカーンそうですね、うん、もういい感じでね貝は外しちゃいます。これは貝は 外 し, 外しちゃう、うんですか外しちゃうと火が入ってて出汁も出てて、うん、これ以上やると食べるようだともう何食ってるか分かんないぐらい縮んでるからあなるほどですねじゃあ今のうち身だけ外しちゃおうみたいな吉高さんが何かエモいことやってますねおおあで下にもあらおしゃれでございますねじゃあこれであと3分までは完成ですはいありがとうございますはい じゃ今回は、はいえー、ペヤングさんの超超超大盛りギガマックスガーリックパワーをさらにパワーアップさせますとどういうことだ<笑>でちょっとまあ二郎系にせめていくんでまあなるほど焼きそばはもう固定もうね出来上がっちゃうからその上のトッピングで茹、うんまあ、でたもやキャベツドン、はい ネギ、あドン、はい、あらです、ねドン、基本的に も, うもろ二郎系に寄せてで最後に背脂もう一発ぶっかけて刻みにんにくを乗せてこのちょっとガーリックま二郎系ではないけどガーリックのやつを二郎系に仕上げる<笑>っていう感じで進めていきますあ、まあ、キャベツをもうざっくり使う分だけ。 大体どれぐらい使うんですかいやもう全然もうフリースタイルでいってるあなるほどなるほど食べやすいサイズにしてこれあとで洗いましょうとはい、まあ、ネギは切っておいて切れない包丁で切ると辛くなっちゃうからねあそうなんですかそう押し潰すみたいな感じになるからあなるほどなるほどもやしを茹でちゃいましょうはい、キャベツともやし茹で 入れうのいいでもうなんかもう食感残るぐらいのサクッと、うん、サクッとでいいんだけどなるほどでもう今回は余熱で火が入ると組んで、はい、このままもうざるにあげちゃいますおいしいですねこれでもやき鍋できちゃいました肉<笑>ありますなるとネギもあるんでもうこれ作ってのせたらできちゃいますお時短でございますね絶対これ木下そうね 似<笑>せる気ないものをねマジで炎上するだろうし あ, <笑>あとは普通にペヤングを作っていくって感じですねこれが一番難しい作業だからね<笑>説明したんだろう<笑>ええー、きいな<笑>これタレ白いんや白いっすねよしあすっげえニンニここにも、うん、やキャベをはい、はい、のせますとなんでテンション上がってんだろうその人 さらに、これ切らないからあ直でいくんですねとかあとチャーシューを乗せて超美味しそうきをあ、しかもさりげにレイアウトも組んでるんですね<笑><笑> な, なんでちょっと照れたんすかキレイアウトっていうかで、ちょっとね色があれだったからねこっち側にネギドンですねネギ大事で出ない で, で, だよでへい続きはあるんですか ペヤングのな、うんだっけ背脂マックスの背脂をああまた別のペヤングですかそう、はいはいはいはい、そうそうそうあれからこのうーわそう背脂とトッピングしてこれねちょっとね醤油が入ってんのよもやベがさ、はい、味付いてないからさ水出てくるとさ多分ベースの味が薄くなっちゃうじゃんかあー確かに確かにここにあ、結構ガッツリいくんですねいくりでしょここ入ってから<笑>ら やさんの、はい、これマジうまい刻みにんにく<笑>刻み刻みにんにくをもう一度添えてでなんか治療系にありがちな、うん、ちょっと軽く一味振っとくみたいなで吉高さんの魂のゆで玉をちょっとオンザトッピングして完成ですはいありがとうございますマックスまずはじゃあ吉高さんから じゃあ入れていただいて。はい。ご出しますか。<笑>これは何ですか。豪華海鮮シーフードヌードル会です。カップヌードルってプロがやるとこうなるの？<笑>びっくりしました僕も。<笑>シーフードヌードルとはこういうことだみたいなプロが作るとですね。じゃあまずはそちらの方を実食にいただきましょうか。はい。はい。じゃあ吉田さんのプロの作るシーフードヌードル。はい。いただきます。はい、おい。 いくら。いくらでしょう。いくら。なんか九十九里みたいな味がする<笑>。<笑><笑>うわ<ー>、お<笑>。シーフードルードルだ。ちょっと私は、じゃ、これは。これは凄まじいぞ、これは。身はちょっと置いといて、はい、まずこの。 麺も行きたいき、ね、やっぱりラーメンなんで、うんうん、うわすげでちゃんと殻とか見いてある食べやすいようにこうですよねはいいただきます<笑>なんかね<笑>カップヌードルなんだけど、はい なんかもう別物だねねこれねインスタント麺だけど、はい、もう最上級のインスタント麺みたいな感じがあるだからインスタント麺は崩れてないんですよ こ,、うん、これは結構ひょっとしていいんじゃないですかインスタント麺をフューチャーしてる感はちゃんとあるというかなるほどあのメインが変わってないですねこはプロなんですねここ、ね、こういうういとなんで素材をこう 生かすって殺さないみたいな次もある、はい、ゆうまさんのラーメンがあそっかなん で, で忘れてるんすか w w w 美味しいラーメンを作るこれで美味しい終了みたいな<笑>ラーメン研究会じゃないですかうん、うんバッチンでございますはいじゃあ、一旦次に行きたいと思いますはいはい、お待たせしましたー w <笑>これなんて名前なんですかフックス鈴木専用お昼のキャラ弁当ジュノーバージョン<笑><笑> お重いいいいいいや、重いでしょいやこれデカ盛りやんじゃあ、あ、ただきますおいどっか食べうん甘くて濃い。 味付けなんだけどでも、はい、そんなに煮込まれてる系ではないと思うこれあそう割と出来はあのー、早いというかそんな時間経ってない煮込まれてる系というよりは、うん、味はしっかりついてるけどフレッシュなアクミって感じあチャーシュー豚感はすごい残ってますだからホロホロじゃなくて、はい、サクサクの方、うん、本当すごいなこれちゃんと野菜もあって、うん、キャベツもかしていただきますはいはいはいはいはいいはいはい ニンニクはちゃんとしてるんですがニンニクだけに頼ってなく、うん、ちゃんとした味付けもされていて、はい、あれこれこれ絶対あると思う<笑>本当ですかこれレシピ公開しますどうしま す, うしますこのレシピ公開 で, やできないよいい絶対あるへぇそれぐらいやばい、えー、ということで今回ゆうまさんとひたさんに、えー、とカップヌードルをより 美味しくしていただく調理をそれぞれやっていただいて、でマックスさんに食べていただいたんですけれども、まずはマックスさんからどっちのカップラーメンが美味しかったかっていうのを公表いただきたいと思います。早く早い<笑>ちょっと早く早い早いです早い方がいいですか？一択一択。それ理由はもうね、ぐッと食べて好きと思った。<笑>あなるほど。好みです好みです。ちみ吉野さんのラーメンはどうでした？なんかあのー。 美味しかったんですけど、うん、なんかちょっと食べづらかったっす食べづらかったっすかあのーグローとかああ、なるほどなるほど殻むいたりっていうのがあんま好きじゃなくて完全に僕の好み。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>ということで、はいはい、じゃあマックスさんの好みだったものは<笑>えーゆまさんのペヤンまあ多分ペヤンカのあの味が多分好きだったんだと思うあー<笑>なるほどあと豚がめちゃくちゃ美味かったっていうおお。 最高にテンンションありました野菜の腕で具合も最高。ということで、えー、吉高さん、まさかの食べツはかったという理由とはありましたけれども、<笑><笑><笑>味は美味しかったですけど、はい美味しかったということなので、ではあの今回の、えー、とラーメン対決だけで絞る と,、えー、と、ゆうまさんに分配が上がったっていうところなんですけれども、<笑>もう一つ実はあ、冒頭の方でお話ししたと思うんですが、<笑>マックス・スズキは食レポができるのかと。 というところで今回、うんはい、食レポを、まあ、その作ったものではなくご自身の中から出てきた言葉で喋っていただいたと思うんですけれども、まあ、実際客観的に聞いてゆうまさんと吉高さんの副舌の方がどう勝つのかっていうのをちょっと伺っていきたいなと思います。か全体的に、 深くなってるだけで味に対してのコメントはなんかうまいとかなんか厳しい厳しい普通になんたとえとかも出てこなかったし厳しいなんらならゆでたまごなんて多分一番何も言いづらいんだろうなと思って<笑>完全に無事にしたいで<笑>いもいいなって思ったのはア、はい、顎で ね,、うん、ねこう音を出してくれたからちゃんと あ, あ、咀嚼音確かにここまで聞こえてきましたからねキャベツの音本だと赤手にしゃくれてるだけでね<笑><笑> いや、悩んだ、悩んだ、悩んだ、悩ん だ, んだ<笑>。ちなみに、じゃ、あ、吉高さんはどうでした。そうね、唯一私的センスを感じたのは、クジクリアムだけだ。<笑><笑> そこしか俺が記憶に残ってないですそれ以外は全部あの、どっか行っちゃったしか聞こえないか<笑>、はい、ということで、ですね、あのーま、マックスさん、あの日頃、あ、ま、普段からマックス、鈴木 TV のメインチャンネルの方でいろいろライブ配信だったりとか、メインあの動画の方を出されて、いろいろ食レポされてる中で、食レポができないんじゃないかみたいな視聴者さんからの声がですね、上がっていたと思うんですけれども、ま、それが真実だったんじゃないかという。<笑>ちょっと待って<笑> これはですよマックスさんいやゆうまさん吉坂さん侍としてどうなんですかこの食に精通されてる方が食レポできないんじゃないかという身内に言われてしまうこの事態はどうなんですかともうしょうがないよだから<笑>食レポの旅に出ようよ食レポの旅食レポの旅に何食レポの旅旅に出ましょう、はい、まあもう経験値を積んでよりこう磨いていただかないといけないなという結論に達しましたので次回 マックスすぎ、食レポの旅に出ます。何それ。パスポート、パスポートよいしょ、いパスポート。あ、海外の何。<笑>海外でございます。も<笑>うやってること水曜どうでしょうじゃん。一<笑>週間分の着替え用書でみたいな、そういうの練習。怖っ。食レポの旅って何ですか<笑>俺わかんない。<笑>どうとこよい。どれ。まあ次回、まあ次回の動画なのか、次次回なのか、まあいつか。 公開されると思うんですけれども、マックス食レポ力を高めるべく、旅に出ていただきますので、ぜひ楽しみにしていただければと。いうところで、ではまた次回お伺いします。は<笑><バ><笑>い、はい。え、これ何だったの、この動画。 まんます、まん、あ、ます、あまあまあまあまあ、本当に、あの別に、あの、リアルに、あのゆうまさんと吉高さんとかで打ち合わせした内容全部、あの、鈴木さんにお伝えした。まん、あ、ます。それ、撮って食レポができるのかと。あ、っていうのと、あと、まあ、普通に、ラーメンを、あのうゆうまさんと吉高さんで、こうよりこう。 あの美味しいものにできるのかっていうところで、まあ、鈴木さんに食べていただくっていうところなんですけどその鈴木さんに食べていただくだけって、まあ、正直、まあ、贅沢な使い方というかだったらなんかもっと面白いことできないかなって考えたときにあマックス鈴木食レポにすごいこう癖が強いという話を。 あのライブののコメントでありましたのでそうかもっとじゃあそっちに寄せればよかったのかだから振ったじゃないですか体中のくだりとか<笑>え逆にごめんさ<笑>なさい何だと思ったっすなんかリアルにいやこれ正直言って、うん、ちょっと寝起きでうもう普通に飯食ったって感じ<笑><笑>まあんまやないから